な, なぜプラハカレッジで勉強しようかと思った思ったあ理由は、えー、とまず英語を自分の英語をもっとブラッシュアップしたかったのとあとそのあのメジャーであるアートとデザインを日本の大学じゃなくて英語の環境で勉強したくて選びました。あプラハカレッジの えー、授, 業内容授業内容とあとおしあ 教, える方法教える方法とあと、えっと、施設は、うん、ファンデーションコースは特にクラスメートが少なくて 少, 数人 少, 数少人数グループのクラスなので先生と1対1で。 話せてもっとプライベートレッスンっていうか一人一人と話す時間がたくさんあってとてもいいと思いますで私あ、えー、と施設はんキャンパスが2つあって1つはレクチャーとかを行うキャンパスでもう1つはスタジオとかあコンピューターとかが使えるキャンパスで。 えっと、今は 一, つ 一, 一クラスだけ、えっと、スタジオの方のキャンパスでやってるんですけどあ設備は、えっと、スペースがあってコンピューターもたくさんあってタブレットとか機材も借りれていいいと思います、えっと、さっきの質問とも似てるんですけどこ、えっと、プラハカレッジの授業は。<咳> うん、特にファンデーションコースで思ったことは、えっと、バーチェラー の, クラスあのコースに行く前に1年じあのスキルを磨く時間があって、えっと、自分のスキルをその1年間の間ですごい成 長, すること成長させることができたと思うし特に私はその最初は。 全然あーアートとかデザインが好きだったけどでもスキルがない状態だったのでその1年の間であソフトウェアのいや使い方とか本当に基礎的だけどでもすごい大事なことを学ぶことができましたうんこっちプラハに来て大変だったこととかちょっと。 うん、チャレンジだったことは、うん、やっぱり、ねうん、学校内は英語で生活できるけどやっぱり母国語と違うし自分最初は自分の思ってることが全然スムーズに言えない言えなくて辛かったけどでも一歩踏み出すと。 あのなんか一歩踏み出してちょっと挑戦すると挑戦してあの友達に伝わった時とか自分の言いたいことが言えるようになった時がすごい嬉しいです。あプラハでプラハで住むことはうん英語が通じなくはないけどでもやっぱり。 第一言語はチェコ語だからチェコ語が話せたら何十倍もあの生活しやすいんだろうなとは思いますでもたくさんカフェとか、うん、公園とかがあって特に夏と春春と夏はすごくあのお日様も出てるし公園 で, な ん, か公園で、えー、なんかリラックスできたりして。 好きですあ 寮,、えっと、寮での生活は最初の半年間だけ寮に住んでたんですけど私が住んでた寮は結構きれいで新しくてあのリノベーションされててきれいででもでもあそうきれいで、えっと、自炊しなくちゃいけなかったのでちょっと大変だったけどでもルームメイトに恵まれたのでああ 楽しかったですあ、えっと、ファンデーションコースが終わったあ、えっとはここ同じくプラハカレッジの、えっと、ファあグラフィックデザインに進んで3年間、えっと、バーチャルで学ぶ予定です。